マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはマサチャンネルのマサです皆さんお元気でしょうか今日はエディーちゃんですが見てください見えるかなこんなウインドシートに虫がジャバジャバついてますがえー、っとですね今日はですね本州最北端大間崎に行った帰りですね家に帰って準備をしてですねホンダドリーム川越店に向かっておりますなぜかというと1ヶ月点検ですね 4月29日ですね、納車が、それから約1か月ちょっとですね、今日は5月10日なので、1か月ちょっとたちまして、まあ、ホンダの1か月宣言の、まあ、期限ってギリギリなんですけど、50日だと思うんで、ギリギリなんですけど、どうしてもですねロングツーリング行った後にまに、あ、整備してもらいたかったので、まあ今日に。 なったんですけれど今までですね1ヶ月の走行距離はどのくらい走ったかというと結構走りましたよ3881キロ結構でしょう。<笑>最西端と最北端行ったからね本州のねそれと福島大福とか色々やったんでほとんど高速のツーリングですけど500キロかな5 600キロで1回オイル交換を自分でやりました ただフィルター量は変えてないので、まあ、それの交換等あり、まあ、今、ね、ホンダドリブに向かっているんですけれどもまあまあ1ヶ月経ちましたで相当乗りました新型 XADV はどうだったのかというお話をねしていきたいと思っておりますおーおーまずね、僕の使用用途っていうのはロングツーリングなんですよ。 高速を使ったロングツーリング、その僕の使用用途に関しては、ですねもう全く問題なく、もうお釣りが来るぐらい答えてもらってますね、最高の相棒だと思います、まず高速クルージングに関しては、もう何にも文句のつけどころがないですね、とにかくまあ、見てもらうと分かるんすよレッドゾーンが7000からなんですよね、そんなに回るエンジンじゃない。 まあ、エンジンパワーを見てもらうと分かるんですよね、58馬力 757cc で58馬力って相当低いので、あんまり回るエンジンではないっていうのがあるんですけれども、1 0 0キロのですね回転数がだいたい3000回転なんですよ、3000回転で高速クルージングできるっていうのは、バイクとしたら相当エンジン回転数が低いわけで、精神的なこのエンジン、ばーって回ってるぞみたいなストレスみたいな全くないですね。こののウィンドドシールドの プロテクション効果も非常に高いですもしかしたらこれ前のモデルより高くなってるんじゃないかと言ったんですけど多分、ね、高くなってると思いますヘルメットの上の方ををかすめるぐらいの感じしか風は当たらないですねポジションですね、ポジションどうかっていうと、まあ、こう見ての通りスクータータイプの乗り物っていうのはです、ね、ライディングの自由度が非常にあるんですよ、例えばこう前にこう座ることもできる、それから後ろに座ることもできる。 足を前に投げ出すこともできる結構、後ろに足を置いてメイキット的な乗り方もできるということでポジション自由度が非常に高いですっていうところで言うともちろんで、ね、疲れたら体勢を変えることができるので疲れづらいっていうのはもちろんありますそれでですね車を運転してる時って皆さん思い出してくださいね車を運転してる時って椅子があったら足ってこう前に出てるじゃないですかこういう感じにでこうハンドルをこう握ってますよね それと全く同じ姿勢ができるんですよ、このスクータータイプのものっていうのは。なんですけど、足が前に出るっていうことはです、ね、お尻に全部そのまま重力がかかるので、お尻の負担はそこそこ大きいんですね、でやっぱり足をこう後ろに置いて、ここをです、ね、ニーグリップしたいんです、こんな感じに。こういうい感じで乗ったり こういう感じで乗ったりっていろんなポジションができるので使えないんですけど後ろにこうい う, うにこうに ス, ステップのですね後ろの方に足を乗っけてここをグリップしたいなって思った時にやっぱりですねここにつけるバックステップがあるんですよ。バックステップがあったらもっとね膝で2グリップができるのでこういう感じねここういううういい感感じでできるのでバックステップが欲しいなと思うんですけど実はねヨーロッパのこの XADV のね アクセサリーには、バックステップあるんですよ、バックステップって言ったっけな、フットペタルって言ったっけな、あるんです、実は。ただね、なぜ日本で発売されてないのかはちょっとわかんないんですけど、なんか車検の関係だとかって、あれをつけると車検が取らないとか、なんかいろいろう噂はありますけど、なぜか日本で発売されていません、で、今ね、どこからか、ディーゼルっていうメーカーだっけな。 バックステップ出てるんですよ出てるんですけど6万するんですよね<笑>バックステップに6万出せる<笑>いや俺はちょっと出せないなバックステップ6万はだって普通に1万とか1万5000とか2万2万ぐらい出せばいっぱいね社会品があるあるんですよ前モデルはねどこからか社会品の安いものが出るまで待ってるか もしくはホンダのヨーロッパのそのオプションを誰かが輸入してくれて販売してくれる人がいたら僕は純正の方が、社外部品あんまつける気はないので、純正部品でステップがもし変えればそれがいいかなと思うんですけど、まあとにかくねここのねこ、こ, ここに穴があるんですけど、ここにつくんで、この辺に足を乗っけられるんですよね、ここ乗っかると、完全にこう膝分かります完全にににここにグリップででできるんでで後ろに座ってちょっ 気持ちこう膝を肘を曲げてちょっと気持ちいい体が前に倒れているような状態でもし乗れるとしたら多分相当いいと思いますねなのでバックステップ誰か情報があったらください今ディーゼルっていうところからしか出てないと思いますクルージング時ですねこのシートの一番後ろに座った状態だと僕の身長164センチ手が少し長いとは思うんですけど でも、もうワングリップこう近いともっとありがたいかなっていう感じがしているんですね、でそれに関しては、まあ、ブラケットで、えここの蓋がなくなってる、<笑>蓋がなくなってるよ、<笑>マジで、いいのかな、これ、<笑>あれ、ふ蓋なくなってるけど、いつなくなくったんでしょうか足つきです。 納車の動画の時にもお伝えしたんですけど、このね、一番先っぽの部分、このシートのね、ここが2019年モデルよりも若干ね、細くなってるんですよ、なので、もしかしたら足つきがすごく向上してるんではないかなというような感じはしたんですけど、残念だけど、ほとんど変わんないですね、ほとんど変わんない<笑>、むしろちょっと足つき悪いんじゃないかなって俺、思ってるんだけどな、何が問題なんだろうね。 前モデルの方が正直足がつくような僕は気がしてるんですねもし新しいのも古いのも乗ったことがある方で同じような感じを持ってる方がいたらぜひコメントください2021年モデルの方がここが細いから足つきが良い感じがしつつ足つきが悪いというなぜでしょうね不思議ですねシートなんですけどうーん残念ながら硬めです こ, こ, こっちだっちた結構、硬いんですよ、実はで前のモデルも硬かったかもしれないんだけども座面が、ですねわお座面が平らなんですね、このシートこう丸くなってない、平らなシートなんでクロスカブもそうですね、このシートって僕は思うに結構痛くなりづらいんですよ、丸い方が尾てい骨が痛くなったりとかするんですけど結構、平らなので割と痛くなりづらい。 じゃなないかなって僕は思ってるんですけどそれにしてもちょっとね硬めではあるんでもう少し柔らかい方が痛くならないんじゃないかなって思ったりとかします割と痛くなるけれども残念ながらね痛くなるけれどもポジションをこう変えたりとかこう前足持っていったり後ろ持ってたりとかしながらいろんな姿勢を取れるのでなんとか全然大丈夫な状態で長い距離乗れるっていう感じだと思います クロスカブの方が柔らかくてふかふかして座面が平らなので痛くならない感じがしてるんですけど同じ時間同じ姿勢で乗ってたらクロスカブの方が痛くないですよ本当クロスカブのシートってよくできてると思うよねあれは本当よくできてるかといって割と足つきがそんなによくない車種なのでゲルザブとかどうかっていうとしたくないでしょ ねゲルザブしたくないじゃないですかただちょっと薄めのゲルザブ的なのをちょっと試してみようかなと評判がいいのがあるのでね2輪間でも売ってるやつなんですけどちょっとそれを試そうと思ってはいますそれから燃費なんですけど、まあ、高速中心の燃費ではありますけどだいたいですね悪くて25ですねでよくて30っていう感じだいたい267ぐらいのことが多いですね ブレーキとかも全く問題なくめちゃめちゃ効くし、コントロールしやすいし、他はね、もうほとんど問題は感じないですね。うん。すっごい良くできたバイクだと思いますよ、まあ。ということでね、まあ1ヶ月初回の点検行ってきます。またね、気づいたことがあったら皆様にお伝えしようと思いますので、またその時に動画楽しみにしてください。はい、ホンダドリーム川越さん到着。 Good job.